おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。えー、どうもこんにちは、大蔵です。今日は、花見に行こうということで、西武新宿線の花小金井駅に来ています。で、この南口を出てですね、50メートルぐらい行くとですね、玉子自転車道に出ます。これを、関前方面へ、 約123分歩くと小金井公園に到着するということです、ね、見てこれすごいねこの桜並木がですね関前までずっと続いてるわけですよまあこれ歩くだけでもね<笑>花見気分に浸れるという素晴らしいはい小金井公園に着きました ね、公園というのは武蔵野カントリークラブの一部を改修して作られたって聞いてるんですけども結構でっかいですねこれね中には江戸東京建物園が入ってきたりとかあと子供がこが遊べるようなところもありあとバーベキュー広場もあるでしょで野球場にはテニスコートも入ってんだねえここは江戸東京建物園なんですけれども 臨時休園中です休園中の建物園の正面がおーすげーえ公式では1700本の桜が植えられているということです茶屋がありましたので団子でも買おうかな、えー、ちなみにですねただいま公園ではコロナ禍によって宴会禁止なんで種類の販売が止されてます 飲みたい方はオーフリーム。そうだねで。でも年明けてすぐに緊急事態宣言があったわけで、でその時にこの間発表した The Sounds of Love Song を作って、で2月14日にリリースしたでしょ。 それから考えたらまあひとつきだから結局のところそんなにそんなに怠けてた感はないんだよねああゲーハーの話ゲーハーの話はね<笑>実は最近ちょっと調子よくてああ、ね、理由はねタンパク質欠乏だったみたいなちょっと筋トレをハードワークにしすぎたっていう それがもう晴れこれ1年以上続いてるのでそれでどうやら髪が髪が細毛になってしまったのがその原因っぽいんだからそうだね体は調子いいよまあダイエットって感じじゃないけどあだいぶお腹まで引っ込んだっていうか絞るとこ絞れた感じになってきて でこれはま あ, あのダイエット一周年企画かなんかで<笑>やろうかな YouTube で広告を出した話だけども、ま、きっかけは7500円をもらえるという7500ポイントがもらえるというキャンペーンがあってでそのキャンペーンで、まあ、7500円分お金使ってやろうじゃないかということで始めたんだけど これ結局うまくできていて5000円使わなきゃいけないことにはされてるんだけどね5000円分使ったら7500円ポイント7500円分のポイントもらえるというやつなんだが結局自分でも7500円分ぐらい使っててなんか、うんどっこいどっこになってたねでやってみて1万人に広告を配り視聴率が、ね、42% そのまま4200人 視聴しててもらったったことはねで視聴維持率なんだけど最後まで見た人たちがだいたい13パーいるってことなんですわ、まあ、そもそもね視聴率が42パーセントっていうだけで結構好成績なんだけど視聴維持率自体は全体で13パーなのでそこから42パー引くわけでしょそうすると何パー ?42 パーセントの13パーセント計算できな、ね、いマジ 私のホッサアマチュアロックンロール休んでてすみませんでしたのかいかがでしたでしょうかよろしければチャンネル登録をお願いいたしますではまた